ありがとうございました。 お待ち し, し, し, し, <笑> し, し, しておいたしてお待ちしておりがとうございました。 皆様お忘れ物などをなすようにどうぞお気をつけてお帰りの準備をしていただきたいと思いますこの第27回北の日に甘いのり紅葉にも恵まれまして本当にたせそ皆様にお集まりをいただきましたまた踊きて成り物の皆様にもお願います